為替レートの情報提供を行っていますがそのデータのソースとなる Web API へピアクラウドから接続して為替レートを取得しています当社にとっては24時間のサービスを提供することは非常に重要です例えば FX の取引はオンラインで完結するのですがお客様の中には口座のな講座にロックがかかってしまったり FX のアプリが動作しなかったりとうまく取引できないケースが発生しますそうした時に最後の取りとなるのがホールセンターです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 お客様のの課題解決のスピードにもつながっていますピュアクラウド導入後 FX 市場の相場要因による捕虜が増加したため単純な比較はできないのですが応答件数は 6% ほど向上し1通話あたりの平均通話時間は 10% 近く短縮できましたまた初回解決率は 100% を維持していますジェネシスのピュアクラウドには世界中で培われたベストプラクティスが盛り込まれています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 自分たちが実現したいサービスが実現できているそして将来やりたいサービスも対応してくれるジェネシスはガイタメトコムのコールセンターの将来を一緒に支えてくれる仲間です